はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、名古屋に行くございます。台湾まぜそば、花火さんにお邪魔しております。店名聞いたら分かる方も多いと思うんですけど、こちらの花火さん、台湾まぜそばのね、発祥のお店でして、もう台湾まぜそばといったら、こラーメン界のね、スタミナ系のメニューのもう代名詞の一つだと思うんですよ。そちらの発祥店の、えー、花火さんに本日はお邪魔しておりまして、逃げるかな いよいしょでっか<笑> 5キロのねタイヤ混ぜそばをご用意いただきましたそれでは、えー、早速ではございますがあの、ね、麺の方伸びちゃうといけないので食べていこうと思いますいすまいたただだきますじゃ、うん、すちょっと混ぜそばなんでね具材を混ぜたいところなんですけどまずはね麺だけでいいよっ <笑>そのまんまでもめちゃめちゃうまい、うん、麺はねかなりもちもちとしてる高水系の、ね、タイプなんだけどちょうどね上のこのひき肉のラー油感っていうのかなピッとした辛みが効いてるんでこのまんまでも十分うまい。 そろそろ混ぜそばを<笑>混ぜていきましょう。これ混ざんのかなこれ<笑>。いいじゃん。う, うわー、うまそう。<笑>これうまそう。 で、この混ぜそばね、この花火さんのチャンネルとかもあって、そちらの方で調理工程が流れると思うんですけど、普通、その、返しとかの中に、そのままね、茹でた麺入れると思うじゃないですか。これ違くて、一旦ね、まあ、ボウルとか器に移して、麺を混ぜるんですよ。一回棒とかで。そうすると、麺のね、表面とかがこう傷ついて、小麦特有のね、粘り気が出て、それが旨みらしくて、ぜひ、あの、概要欄の方にね、花火さんのチャンネルの方を載せておくので、そっちの方も見てください。これがね、すごいのよ。 びっくりした<笑>うまいま香りがガッツリになってきて全然変わりますねやっぱり混ぜると、はいうん、うま う, <笑><笑>うまいっすねこれうん、まいこれ<笑> いいですねうん。ニンニクってうまいですね<笑>たまんないですね<笑>濃いめの味付けにやっぱりこうニンニクはねガツンと効いてるんで旨味もそうだし香りもすごいよ 普通のこのラーメン系の混ぜそばって、まあ、もちろんね高水の麺使ってたりまあ、低活性のねもっとバツッとしたものを使ってたりお店によってね様々だとは思うんですけれどもこのね粘り気は新しい感覚な気がする他のお店じゃ味わえないというかまたね伸びてるとは違うんですよコシュもねしっかりあって麺も生きてるんですけどその表面だけが溶けてる状態なんでこれがねうまみとか甘みとか香りになるんでこれはね食べてほしいぜひ<笑> <笑>うんうん、でも結構ねまあまあすすってるつもりなんですけどやっぱねこの量あるとね減らないね。<笑> 先ほどねあの券売機の方とか見てたら台湾まぜそばってねこう辛みが効いてるので辛くない汁なしとか混、ま、ぜそば以外にもねこの汁割りのラーメンとかもあるみたいなんでいろんなメニューがあってこれ通いたくなっちゃうね<笑>餃子とかあんのか水餃子いいなうまそう そしたら、もうだんだんね、もう半分以下ぐらいになっていたのかな。折り返し地点をね、突入したということで、まあ味変にこちらの昆布層を使っていこうと思います。あ、昆布風が。 基本こう台湾混ぜそばとかに、えー、とお酢味変にねかけるところとかあると思うんですよ結構苦手なんですよというのもやっぱりあのお酢って尖りがあったりとかするのでちょっとねこう気持ち悪くなっちゃうというかそういう部分があってね普段は絶対に入れないんですけど昆布酢な分その昆布のねうまみでとてもお酢の酸味がまろやかになってるんでこれめっちゃ合うこれ試してこれうまい<笑> o r y I'm s o 学生とかだと大盛り無料なんですね。はい。やっぱ学生だとペロッと食っちゃいますよおもいとか。食っちゃいますよ、ね。若いパワーってすごいですねやっぱり。<笑>誰が言ってんだって話なんですけど<笑>。<笑>やっぱり僕でも学生の頃とかその大食いじゃなくて本当に普通の量しか食えなかったんで、当時だったらやっぱ大盛りとかもきつかったかもしれない。です追い飯なんか絶対食えなかったんですね。<笑>学生の頃なんかはペヤングの2個の2玉あるじゃないですか。あれ食えなかったんですよ。食いきんなかったんですよ。ええー、どういうことですか。もしかしたらあの。 そう、皆さんでも、どっかのタイミングで何かあるかも。<笑><笑>学生とか若い頃にね、麺大盛り無料とか、大飯がついてくるってサービスやっぱり嬉しいですよね。みんな喜んでますよ。うん、味もこの味なんで、やっぱ若い頃に近所だったら絶対通ってますもんね。<笑>絶対こう言うと思いますもん。<笑> なんだかんだちゃんとなくなるもんですね凄<笑><すご>い<笑><笑><笑>引きに行<笑><笑>あるある<笑>また美味しいですけどなんだかんだカレーも中いっぱいですね<笑><笑>あるある<笑> う少し。い, いし はい、といこことで、でれが最後の一口です<笑>、うんうん、ー<笑>うご、ん、<笑><笑>ああおなかいっぱい はい、ということで、えー、また今ね、えー、この台湾まずそば完食いたしました。えー、これね、通常はね、あの、おい飯付きではあるんですけど、もうね、お腹いっぱいなんで、今日はおい飯はやめときます。<笑>このね、ハヌビさんね、えー、いろんなところにお店もございます。えー、お近くにある方多いと思いますんで、ぜひね、気になる方、えー、この元祖、えー、台湾まずそば食べてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。